ずるんです和歌山県串本大島お長狙いの浮かせずりタックルの準備が整ったらポイント作りに取り掛かりますこの時巻き絵は四方八方広範囲に巻きます 魚を呼び寄せると同時に目覚まし代わりですこの時餌取りの動き本命の動き餌取りの種類大きさ数をできるだけ観察します魚が沖に多いか手前に多いか沖の魚が大きいか手前の魚が大きいかよーく観察 それによって仕掛けが合ってるかを考えます今日のの挿絵は生の置き編みを使います挿絵の置き編みは針のサイズとぴったりのものをつけます針のサイズと置き編みのサイズが たりりななほど当たりが出やすくなりますくま大きすぎると頭だけを取られたりしますまた小田がぐれ狙いではオキアミの頭と目玉は必ずついたものを選ぶようにしています緊張の第1投目です仕掛けを巻き絵のところまで。 見ていきまき絵と仕掛けの同調はこの釣りの基本です来ました空振りでした今日は魚の活性が高そうです 体に胸が膨らみますワクワクドキドキ心臓の鼓動が高鳴ります朝市や駆け損ねた時はこまめに蒔絵を巻きます 狙いのおながぐれではないようですイサキでした。 美味しいし魚ですからお土産ですあたりは明るくなってきました魚がかかったあとはしっかりと巻き絵を打ちます 竿に道糸が絡んだときは落ち着いて解きましょうここでピラッとするとお先を折ってしまいます 着水寸前に少しばらけるようになるのが理想です仕掛けを調整しますカリスの長さガン玉のサイズ調整はこまめに行います ライフジャケットのポケットの中身ですイソバッグにはこのセットが2セット以上落とした時に備えて予備が必要です 巻き絵をして魚の様子を観察です魚の動きが確認できるまで仕掛けの投入を待ちます魚が巻き絵を夢中に拾い出したら即投入です 手前を釣るときは、仕掛けをそっと投入します。道糸が波に引かれて、仕掛けが巻き絵から離れないようにラインメンディングを行います。来ました竿が叩かれていますので、椅子積です。 イスズミはおながぐれ狙いには避けられません別名ババタレといって臭いがきつい魚ですイスズミがかかったら必ず針は結び直します歯が鋭いので針をのみ込まれたら針すぎれになりますこの日 6号から8号のサイズの針を使用しました針数は2号メインで昼間 1.2 号も使用しましたきましたまた顔を叩いてます やはり椅子積みでした竿をたたく外道として三の字アイなどがいますおき網みを針に刺す前に尾っぽを切りますそうすると針に刺しやすくなります お腹が向いてきていないか探します今日は。 塩, です塩の色は良い感じです11月にしては水温は高めですきました 小鳥王でした。来ました。外れました。本命場所の釣り人が夕方まで寝るとのこと。 場所を譲ってもらいます夜にまた植え釣りをするそうです念願の本命場所です先ほどの場所とは5メートルも離れていませんがここから長のとでは大きく長架が異なります再びワクワクドキドキです 巻きををして魚を観察です足場も高いので魚の動きがよく見えますここは右からのさらしで流れが複雑なのでラインメンディングがより重要になってきます イつズミです。 このポイントは右から左に行く潮が本命です。 ましたみです60オーバーのイスズミも見えてはいるのですが。 画面からも分かるようにここの塩はよく動き複雑な動きをしてくれますので一日中釣りに緊張感が持てます来ました知らぬ間に作っていました 霞の子ですあららさよな狩りに乗りませんでした。 魚体やはりイス吊りです。 髪が汚れましたので洗います浮きをチェンジします潮がより複雑になってきたので浮力を上げますこの日はこの浮きを使っていますラインを切らずに浮き交換ができますまた G4 の範囲で 浮力調整ができるのも魅力ですカリスを長くします良い潮目ができています いました。外れました。 だまりに置いているすかりに入れに行きます。 きました口太ブレです。 きましたまた叩いています釣り人のやる気なさが背中に出ていますおながよ来いきました また叩いていますこの時少しお土産を振ろうとアリス 1.2 号サオも 1.2 号に変更しています実組だったので 釣り人平然としています少し風が強くなってきましたおなかはどこにいるのでしょうかエサを拾うイスズミの中に。 茶色の大きな魚が下から猛烈な勢いで水面下まで餌を取りに来ますおながのようにも見えるのですが来ました おなのこがさかさまにあがってきましたハリスがむなびれにからんでいたようですはりはいちにかかっていましたあわせぎれですみちいとからとんでしまいました 武器も持っていかれてしまいました仕掛けを作り直して再スタートですいました あいています。 面白いでしょうね。やっぱり伊豆釣です。釣り人笑いません。 きましたいさきです。 風がかなり強くなってきましたこそっときました口太ぶれですお土産です また帰って行きました来ましたまたにち飛ばされました朝の仕掛けに戻します来ました夕まづなに備えてハリスをひととしました いさきでした。針が外れてしまいました。来ました。いさきです。おいしそう。 針りはずれました西日が正面でまぶしくなってきました。 きましたいい季節はがをたたいてます釣り人しれっとしていますきました。 違いませんクエ釣りの方が戻ってこられたので今朝の場所に戻ります再度ポイント作りを開始です ポジションを探してうろうろします。 きました割れました 動じました来ました。 バレました。 でやりとりできるような魚は子どもですねり上げ 者のひきはじょうれつです。 必 ず, 必ずやリベンジです。